しにようこしでは、ごゆっくりお楽しみくださいチャンネルなこのおっまたんからいきます、うんうん 生地もですねこれがまたにちょっと中身はこんな感じでいちごホイップいちごづくしですねではいただきますあいちごづくしのすからふわっと。 広がっていく甘酸っぱさがとってもよかったりすシンプルなのでごまかしかないそんな感じですねなのでもっとバターとかに塗ってもいいかなと思うのはありますのでこちらもペースとかトさせていただいて一工すると美味しくなりそうですね続きましては大福みたいなパンこちらはいちごあんなので先ほどのクリームと並べちゃったいちごの食感を味わうことができて美味しかったりするパンちょっと夕日が控めなのはといった衣服と違うかなと思いましたね ミネガーさんが出していたパンはもうちょっと牛乳が多くて大福っぽさがあると思ですそこがちょっと違う残念だったなと思う部分もありますのでこちらも手袋先で和、ね、の風味が好きな方にはおすすめですねで最後に食べたンオイチゴのミルフィーユこれはあまり生地にさっくり感がないのでミルフィーユと言われるのはちょっと名前負けしているような気もしましたがどちらかというとデニッシュに近かったですねただ中のジャムは甘おい いや甘酸っぱさはしっかり効いていて今回食べた3つの中では一番いちごの甘さを感じることができましたでクリームもほんのりカスタードの風味があって美味しかったですがあっまで、ね、ホイップクリームにカスタードの風味がついてるんでけど濃度があるわけではないのでちょっとこれも違うかなと思ってミルフィーユウオとは違いますがいちごの甘酸っぱさを一番感じたい方にはこれがおすすめなのでこちらのペーストをたすです さっくりしていていいんですけどねご視聴ありがとうございましたお楽しみいただけましたら欲しそうですねチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回のリ目でお会いしましょう